これいでるねあれこれれここじゃなくなくいあこれはジオあーめっ大御所すぎてるので。 で自分だけはいお二人ともこんにちはこんにちはこんはんだろ<笑>そんな今の時間帯誰も知らないんですから<笑>いいじゃないですか<笑>ということでちょっとお二人が「仮面ライダーディケイドとディエンド」ということで、はい、今回ちょっとあるゲームをしていただきたくお、はい、おそれがこちら「仮面ライダージオークライマックススクランブル」ということで<笑>それやん の, それやんのまあね、はいこちらやっていただきたくなるほど はい、こういうのがあるんね今ねはいもうスイッチで操作方法知らない方ですいやダメじゃないです<笑>全然やる気ないじゃんこちらを使って最強の仮面ライダーを決めていただこ う, うかとわかりましたさあ行くぞ仮面ライダークライマックススクランブルジオンスマブライアンこれただの今日のために頑張って 全キャラ出しましまたさすがだねーどうしようかなこれ迷うな、ま、ちゃんとディケイドいますよああディケイドいるねじゃああえて俺がディケイドでやるってやるとマジで<笑><笑>いいよいいよ俺ディケイド使っていいマジでいいよあそこ使うのね OK いいよじゃあまあでもまあディケイド使ったところで、まあ、俺この仮面ライダー全部変身できる体だからなるほどねまあまあまあまあまあ何、まあ、がいこうかな<笑>俺このエグゼイドが、うん、無敵になれるっていうの知ってるんだよ だけどこのゲームで無敵になれるかどうかは知らないんだけど、うん、これ無敵になれるでしょんこれ で, これでそのまま丸ボタンで丸ボタン、はい、これはあ ZR と ZR 待って待って何 ZR と ZL はディケート変身先を選択してくださいなお何それまたこれはコマンドによって変身先を選べるみたいでこ れ, これあのもっといるんですけど本当はこれランダムにしてみようか、ね、そんなことできるんだ学校施設 ライフは、まあ、じゃあライフは2期でいきましょ う,、うん、う2期ねこれでいいはいこれで勝てば真に強い仮面ライダーがどっちか分かるってうそうだなはいそういうことですよし負けねえぞ、うん、こっちこそ<笑>さあエグゼイド対ディケイド な, な, んなんで俺がディケイドって言ったの<笑><笑>まあいいや後ろへ行くよちょっとこのこれまさ分俺の声やんやってんだよ 全然わ か, か, か, か, かんない <rauğère> わかんないけどなんかしんないけど <raises> ダウンしてるダウンと表示が出てるときは何も操作ができなくなる <ra>. <い> よ, <hAPP> よしよしあっ L ボタンでガードです L ボタンでながら 方向キー押すと、いけないとりあえず、んか打ってていいだ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 やばいやばいやば い, やばい こ, こまったら… L…L と R 同じ方でそれでもう一回いい押すと変わりますいややばいやば い, やばいちょっと待って何そあいそうなおぉ ー, ー, ー出てきてきてきてきて出てきてあー あ, ー頭あー頭っとはやばいよしよし今度こっちへよ<笑><笑>オッケー無敵無敵無敵オッケーオッケーこれが無敵だということは分かっている。そしてまたマーサのほうも LR 同じしで変わりますちょっと待って待って… これさ、コンプリートフォーよになるよしよしよしよしよしよしよしよこれやばいんじゃないしよやばいんじゃないこれやばいんじゃないしよしよしよしよしよしよしよしよしいしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしおしよしよしよしよしよしよしよし 一回戦はばあさ<笑><笑><笑> <OK> <笑><笑><笑>、ね、<笑>んの勝利。 ちょっとあの、目薬させてきていいガチやん、はい、ガチやん、ね<笑><や>ね、<笑>えこれあれじゃんウォズもいるじゃんいますよえあキャラ変えるんだ変える<笑>どうしようかなえ、じゃウォズにしようかなウォ<笑>ズっぽいななんかウォズっぽいな<笑>俺はジオウかなやっぱう ん, うん、うん、まあジオウにも変身したくない、ね、ジオウにジオ使ってる 仮面ライダーの上手を見つけた確かになんか逃げるからビエンドみたいな感じになってしまった、ね、これ何 ?3 回勝負とか3回勝負ですいいよ。ライフ設定2でいいちょっとさっき早かったんで3にしましょういいよ、o、まあ、ね、一番新しい仮面ライダーだったわだからそうだ、ね、強いはずなんだよね、きっとね我が名は仮面ライダーを 未未来来のの者である何やねん、ママジ<笑>マジで変なやね<笑>な ん, で分かってんだ、何<笑>やねん、何やねばいやねばいやねん<笑><笑><笑><笑>いい、はい<笑>、何やねん、何やそれ みたたいいいいななななわガードしながら連れ切るおやダダウンダウンンはももう何もできなくてもっお回とりあえずとりあえず。<笑> OK OK、基本的に特殊技は通常技と合わせて使ったりします。いや<笑><やん><笑><やん><笑> さあ、れ人とも何ろれ何これ何これが出せるわれわわわわこれ何これ何こそ何これ何これ何やばいこれ何やばい、やばい。うん、<笑>いれ何これ何これ何いれ何これ何これ何っれ何これ何これ何これ何これ何何何何何何何何何何何何何何何何何何な何何何何何何何さ何何何何何何何何何何何何何何何何 なんかこの間反動を受けないって感じですい<ペー> おこれ決まったんじゃないこれこ れ, これ決まったんじゃないこれ決まったでしょこれこれ、okay, okay. 決まったんじゃんこれよしよしよしよしこれガードできないなこれ強いなこれ強いなこれですやそ、ね、れ遠距離攻撃してれば ただ、まさ、ま、今の状態ですが、ハンド受けないので、攻めた方が良かったんですよえす い, いよ、<笑>早く言ってくれよとりあえず、この俺はこのキックで、キックでなんとかするそれめったに当たらないです<笑>マジで全然当たんねえな、これ、使えねえなおやえ、おやばいやばいやばいやばいおーい、ちょっと待ってやばい<笑>ジャンプジャンプどうやんジャンプ B ですライダーキック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 定式ドリルアタックでとりあえず逃げつつーああ残り時間よっしゃー お最後は電話なんだ、うん、なるほどねじゃあやっぱ最後はディケード使おうかそうだね電話には電話ぶつきちゃうんじゃないかといい、ね、で電話で電話になるってことだねそうだようい、うん、なんで俺コンピューターになってる、うん、<笑>ちょっって<笑>俺<笑>あれあれ俺コンピューターになってる<笑>俺コンピューターになってる 無がりじゃもう無がりじゃなんかカード曲がってねこれカード曲がってたのか俺の旅を終わらせてくれるのか俺の旅を終わらせてくれるのかあっ、てますねおっしゃい、いくよーっおっしゃい、やめーやめーやめ。ーお早い早い早い、めっちゃ早いカブトなになになに、めっちゃ早いじゃん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 おなんかそういうんやね、これなる<笑>なんか技を打った後にへいとりあえず桃太郎さん行こう硬直時間があるなおなんかこれ何そのものなれんのこれ<笑><笑>それそれ結構好きや好きや<笑>これどっちあ、とやろうってか やばいやばいやばいマジでマジでマジでマジで。じゃあいいいい、俺もなるしかないよね。コンプリートフォーム。いや食らってるだろそれ人。やばい<笑>これやばいこれこれ。 よくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくオッケくオッケー、オッケー。よくよくよくよくよ今のく<笑><笑>よくちょちょちょよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよくよよよくよくよよよ これ、遅っ何これ、遅っ手を言われ、手を言われなんか切り終わった切りオッケーなんか、切り終わった後、このままのポージングで止まるんだよっ多分グッて多分ね、カッコつけてるまでのあれカッコつけてるまでやということで、はい、仮面ライダー対決っ て, 言っていいのかな、うん 一応、はい、最強の仮面ライダー対決みたいなんね桃太郎が結果弱かったっていうこと<笑><笑>はいい、ね、人気悪けどねう皆さん桃太郎は使わないほうがいいです<笑>、はい、必ず負けるんであれは。格<笑>好つけてる間に攻撃できちゃうまあということでまあ一応僕が2勝ということで、うんはい、勝って、はいういねま あの、ねねうん、負けた時のテンションと勝った時のテンションの差が激しいからま あ, まあ、ね、<笑>負けたときちょっと機嫌悪くなる。<笑><笑>いやーでもなんか楽しかったわなんか久々のゲームする。なかなかしないからね。いいやつねあんまね。しないんだあんまり。うん昔はめちゃくちゃしたいけど、最近あんまできてない。から、ね、最近俺やりまくってるよゲーム。あそう。もう空き時間にポケモンとかも。<笑> もうポケモンとかポケモンとかポケモンとかだけどポケモンなんだね、まあ、基本ポケモンだね最近は、うん、なんかザマゼンタとザシアンって出たじゃん、うん、だからあれほらなんかマゼンタシアンみたいな感じになってんじゃん、うん、だからまあなんか一応ザマゼンタやってくださいってこうすごいコメントとか来てたから、うん、じゃあザマゼンタやろうと思ってザマゼンタやって、うんうん、どうせなら配信しながらやろうと思って、うん、もうなんかゲーム実況者みたいな感じで<笑><笑>最近やってるなるほどねそうそうそうツイッター<笑>ツイッターあの、ね、ーまさかのバズルっていう トレンド入るっていうねいやそななんだよなんだか ピ, がピンクの発光とか書いてあったから、うんうん、マゼンタだねっていうふうになんか言って、うん、そしたらなんかトレンドワードにマゼンタ入って<笑>でまあとりあえずそうなってること知らずに T シャツ作ったわけ、うん、ほうほうほうそしたらなんかめっちゃ T シャツ作ってるみたいな感じでなんかすごいみんな喜んでくれて、うんうん、なるほどあの T シャツいいよねまあ、まあうんほうほう 結構いいでしょうんまあ俺もあのトップをねシアンに変えて変えてたねうんあれ<笑>あのかぶし笑ったわ<笑><笑>あんまり何のことが分からずとりあえず正宏がしあのマゼンタにしながらシアンにしたんだけどあそうなんだよそうそうそうそ う, そう結構シアンとしては結構こだわりは強 い, みたいな、うんだよっシアンのこだわりは強いねやっぱりね、うん、なかなかないからねシアン色っていうのがまあそうだよ、ねうん、T シャツ作るうシアンティシアンティ を作りたいよ。それは作りたいよ。作っちゃう。<笑>そんな簡単にできるもんなら<笑>作っちゃうとか、ね。いや多分できるでしょ。大好き で, できるでしょ。まあできますよ。あできるんだ。<笑>やろうと思います。こ の, あの日までパパッと決まるもんだろそれ。あの日もすぐ作り始めましたから、ね。いこんなノリで作ったもんね。はいはいうおお。お<笑>皆さんも喜んでもらえるだろう。<笑><笑><笑>じゃあ。それ可能なら裏にね一言。 直コメントみたいなのを書いてるんだけど、はいはいはいはい、ちなみに俺は、うん、ピンクじゃないマゼンタだって書いてるんだけどそういう一言ねそう表面はなんかこの前のマゼンタのやつのシアバージョンブルーとシアンブルー何で何で、はい、かいやん<笑>なんだそれ<笑><笑><笑>なんだそれなんだそれとかつかさは僕のものだよとかそういうこといやいややめていただきた い, <笑>い<や><笑>そういうのやめていただきたいなマジで。 ちょっとぱっと思い浮かんだのはそれ。ちょっと営業目的<笑>やる。営業目ぱっと思い浮かぶ発想じゃないだろ<笑><それ>。<笑>これはだから要はデザインをデザインというかその文字を書けばいいというそうですね、はい。その文字ごとあの印刷するので、はいなるほど。はい。あまずは。うん、かさえそれ<笑>マジそれにすんの。 <笑>マジで。それやめようよ、そ, それは。それ面白い。マジで。それか。つかさ。なんで基本つかさ入れるの、は。 で、えー、さ、うん、最初からなかったよ、うん、<笑>なかった ね, <笑><笑>ねいつか。いつからかこうなったよね。なんかいつからかこういうセリフできたよね。うん、できたね。かもしかここ、正るつかさかしな。<笑>おかしいから。<笑>それはさすがに俺もちょっと気持ち悪い、ね。<笑><笑>あ、さすがに。あ、やっぱそれはそう思ってんだ。だね、なるほどね。まあでもこれから、つかさは僕のものだよが一番いいですそうですね。<笑> それでいきますか。これでいきましょう。は<笑>い。早い。わかりました。<笑>本当にいい の, いいのこれ。俺 は, はこれでいい。これはさすがにちょっと短いなと思ったから。うん。まあこれから司は僕のものでなくていいんじゃないかな。いや俺やだこれ作んのやめようこれ。<笑><俺><笑>これ作んのやめようマジで。<笑>司は僕のものだよ。<笑><笑>これで、ね、<笑>これで決定です。はい。司させていただきます。はい。はい。お願いいたします。お願いします。じゃあ皆さん。 出来上がるのを少々お待ちください。いやーマジでこれ。<笑>